キングプリンスル。集大成5 2 0初ゴールで2時間特番で巻く5人体制ラストデーの直前にティアラたちに贈り物。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気グループ、キングプリンスの日本テレビ系冠無理番組、キングプリンスル。土曜後 1.30 が5月で終了することが15日。 番組内で発表された。13日にレギュラーが終わり、20日に放送が決まったゴールデン2時間 SP57.56 で終止符を打つ。同22日付で脱退するリーダー、岸優太27は、僕たち5人らしい雰囲気で、笑ってもらえる番組をお届けしたいと、現時点で5人では最後の出演となるテレビ番組に行きもんだ。グループ唯一のレギュラー番組が、ついに幕を閉じる。 この日放送された番組終盤、進行役の劇団一人、46が5月13日での通常放送終了と、同20日に番組初のゴールデン2時間 SP の放送決定を合わせて発表した。同 SP が、キンプル、の最終回となる。番組では SP に向けて、長瀬角、24、が、ついにここまで来たかというか、 僕ららしい空気感も含め別の時間帯で皆さんに見てもらえたらと抱負を述べれば、高橋海人24も体を張りたいと気合十分。神宮寺雄太25はゴールデンということでやばいっそと歓喜し、平野耀26は僕自身この番組で新しい面を見出してもらえたことがたくさんあるので楽しい番組にできたらと誓った。同番組はキンプリがかっこよく、 面白く成長するために様々なお題に体を張って挑戦するバラエティー。2021年5月に単発で放送され、22年1月からレギュラー化された。活躍とともに番組も人気を博したが、昨年11月に騎士、平野、神宮寺がデビュー丸5年を迎える来月22日付での脱退とジャニーズ事務所からの退所。騎士の退所は今週を発表。番組の存続が注目されていたが、 ピリオドを打つことに。同局によると、初開講の同枠は当面の間、単発番組を放送する。この日の放送終了後に騎士がコメントを寄せ、集大成として、メンバーもめちゃくちゃ意気込んでおります。カジバのバカ力を発揮して、僕たち五人らしい雰囲気で、とにかく皆さんに笑ってもらえる番組をお届けしたいと思っています。と約束。五人で一度もやったことのないことにも挑戦します。とアピールしている。 現時点で5人揃ってのテレビ出演は20日の SP が見納めとなり、大きな注目を集めそうだ。2人の金プリ番組は未定。SP の内容について、日テレは、キングプリンスル、チーム一丸となって取り組んでおりますので、内容については発表をお待ちくださいとコメント。また、長瀬と高橋の2人体制で活動していく金プリの番組を放送する可能性については、現段階では未定ですが、